みんなはは俺が守る姿を見せよ はじけろドッカー花火おいやっへいあっへい歌よ錦となれこの剣はわかるかい雨みんながそばにいてくれる影のカラスが夕ウを求めてえっ あなたカチカチカチ見切りましのおうちにいだしとうのいこい 無我ののーい、いかいっ<笑><笑>こかかるもうやろ けおいが、はい、みんながそばば、にいてくれれば決ま影のカラスが夕ウを求めている。 弾剤の名逃げられると思うなさ<笑>これこそが知恵の殿道ご助力を発揮 ここより、り弱滅の天山八見切りました全部丸見えね。 バキのかずにフッ平気率先 人, 先人進動地危機に陥った時の対応は得意です見切りますが手をつなぎましょう知識を。 もう安心を稲光すなわち永遠なり逃げ道はありますん形は精神と共にあれこの件は分かるか いてくれ夜の減言 フッフッ。<笑> 私のお家にいらっしゃるご助力を深海の加護ここより弱滅の時やつと っ, っ, っ逃げ道はあります天童ここにある難攻不落手をつなぎましょうこれこそが知恵の弁道 さばきのいかづち、稲びかり、すなわち永遠なりて天皇万象あれ狂いなさいほっ、それ元ン八。ンハチャ全部丸見えね知識は、あなたにも壮乱の憩いここより 無我の教師。